よろしくお願いします。 東京都吉尾に参りました実践女子大学坂ーラン図リングです今回披露させていただきますのは2021年の演舞の作ですメインテーマが銀河鉄道の夜となっています表情感にすべてを込めてリングらしく可愛く元気にそして力強く演舞させていただきますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします 銀河ステーション、銀河ステーション、気がつくと見覚えのないッ符を握りしめていた。ウィング2021 好的 声にならない感情が心の中でめぎ合い劣化のごとく荒れくう愛国が波に溺れる黄色に染まった菊の花虚しく手が空を切った坊う気持ちがついていく。 火は流れる。お オイルボに前を向いて左の動きを投げかけ る, でるっさあっさありれっでっさあ走れ走れるるるさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあ あれ